シットン演出の森本慎太郎が W 主演務める日本テレビ系ドラマだが情熱は、ある毎週日曜夜10時30分からより高橋、演じる若林正康と戸塚純紀演じるカス俊明のオードリー二人の若き頃を映した場面写真が解禁解禁。また、高橋と戸塚の演技力が話題になっている。 岸形高橋海と森本慎太郎 W だが情熱はあるある。本作はオードリー若林と南海キャンディーズ山里亮太の二人の反省を描く実話に基づいた感動ドラマ。若林役を高橋、山里役を森本が演じる。岸形高橋海と森本慎太郎演技力が話題話題。16日にいよいよ第2話が放送。 初回の放送が終わって話題になっているのが出演者の演技力。高橋演じる若林は話す声を聞いてたら若林さんがアテレコしていると思った話し方も動きも若林正康だから脳が混乱するそっくりすぎてびっくりまさに若林そのものだったなど独特な話し方や間合いまでが本人にそっくりと話題に また高校時代の同級生の春日を演じたとつかも、たたまいが春日そのもの、若い頃の春日って、本当にああいうイメージ、若林を全身で信頼している感じが春日、醸し出す空気が春日さんだった、などと SNS で盛り上がっている。菱形高橋海斗とつか順若き頃のオードリーの場面写真解禁解禁。 そんな中、若き日のオードリーの場面写真が公開となった。若林、高橋は、やりたいことが見つからないまま高校を卒業し、親の言う通りに大学の夜間学部に進学したものの、特に楽しいことは何もなく、変化を求めてアフロヘアに。に話では、芸人を目指すために、相方を探す若林。しかし、相方探しはかなり難航。 最後の手段に残しておいた春日、とつか、に、声をかけるものの、春日の返事は、まさかの、の。頼りにしていた春日に断られた若林はどうするのか。疑問符モデルプリス編集部、ノットスポンソード記事、モデルプリス。